えー、どうもーこれラックでございますいつものことながらおお<笑>そこそこまで来るかちょっと待ってカメラが難しく<笑>そこまで来ちゃうおお<笑>ということでくねににですえー、っと久しぶりにねおばあちゃん家に来たんであのラックの動画を 撮っております<笑>ちょっと待って<笑>絵に収まらないあぐらの上に乗ってくるんですよこいつ<笑>すごい久しぶりでねニヤニヤニヤニヤ言ってるんですかまってちゃんなんですよ<笑>もうねお年寄りやからそう若い時はね何よって<笑>そう触らせてもくれなかったすごいね高びしゃな女の子だったんですけど 今ね、すっかり年もとっちゃってこんな感じでおとなしくなっておりますいやーねえ楽あのこの前はそのなんか「体調崩した」っつってすげえおばあちゃんからすごいなんか LINE 来て「どうしたんだ?」みたいなそれで。 思っっっててたたら、らなんんかだしいんですよ。すごくないですか<笑>おばあちゃんおばあちゃんかまってほしいのみたいな<笑>そうなんかねあのなんかすごい心配したみたいでビッこ引いてるみたいな足きつってるみたいな感じのことを言っててええー、みたいなことを俺思ってたんですよで病院連れてくわみたいな話になっててそれでなんか いざ連れてってみたらなんか別に悪いとこないですねみたいな感じになってで何て言うのなんか座ってここに座っておいでって言ってみてくださいっつったらねなんかすごいねなんかすんなりした顔でねにゃっつってトコトコトコって<笑>歩いてったらしくて<笑>そうそれでなんかうんなんか あこれかまって症候群ですね。みたいなこと言われたみたいで、本当にね、笑いました。その話を聞いたとき。あそうだったのーっつって。<笑>そう。そんな可愛いおばあちゃん猫でございます。いやー、ねえ。これちょっとカメラの角度変えた方がいいかな。ちょっと、よいしょ。 こういう感じで、こういう感じで、こんな感じか。オッケオッケオッケ。これいいね。いやーまあね、そんな感じのラックでございます。可愛いな本当に。いやーちょっとね今あの一階におばあちゃんがいて二階に僕がいるみたいな。 そんんなな状況なんですけどね俺やっぱ動画撮るってなったらさすがにねなんか、うん、ちょっと離れた方がいいかなーって感じだったんでちょっと2階に移動してきて撮ってるんですけどそんな感じのかわいい<笑>ラックさんです本当にお前かまってほしかったんだなほんにそう あのおばあちゃんがちょっと体調崩してたみたいで、それで頑張ってあげられなくてっていう、そういう感じだったらしいですよ。うん。いや、本当に、心配しちゃったん。ん<笑>本当に。いやこう、ラックさんもね、大変なんだよね。<笑>大変なんだよね、つって。動物も、可愛いい絵が。 ありますねなんかこういうエピソードあるとね<笑>いやーほんとカメラ手カメラ持つ手がすごい疲れるけどよいしょ、まあ、こんな感じのラックさんでしたえっ、ー、とじゃあここで終わりにしようかなと思いますはいということでじゃあねー